こんにちは。シートポテトーズです、えー。日頃の練習の成果を聞いてください。お願いします。 頃に見た高く飛んでいるサイト憧れの未来を見ポケットに誰も知らない物語をひとかに忍ばせて風が吹けば。